12月31日深夜自宅にてカウントダウンソフトを作るのだなんとか間に合ったのだあけましておめでとうございます。